だろうめっちゃ男らしい。君が美味しいだからね。<笑>いつも私のこと気にしてくれてるんだね。ありがとうね。なんか指にシャ髪がついて、どこに吹けばいいかな。やっぱり、指の髪にしようかな。いつも私のこと気にしてくれてるんだね。いつも綺麗だけど、この方が。 言うから、目を離せない昨日は何してたのねえ、昨日は本当に車から避けてくれたんだ俺違うよただ、近くから車を見たかったよすげえすげえおー、リーナ車から避けてくれたんだ何かが君にあったら僕を許せない大事な人だからね、うん あ、花だ私のために花買ってくれたんだあ、これなんか店の棚から落ちちゃってもったいないなと思って買ってきたんだ、うん、あ、花だ私のために花買ってくれたんだ実は、ユウみたいな美しい花を買おうと思って花屋で花を見たけど、ユウとは比べ物にならなかった せめて、このバラを受け取ってくれた僕は僕はヘルシーな男だあれどこだろうどこにいるんだろう、はい、めっちゃ男らしい。上がった息が上がったはいえここに来るためにキロ走ったもうタクシー乗ってよあれどこだろうどこにいるんだろう、はい めっちゃ男らしい君が欲しいだからね<笑>